こんにちは、ブロードです。今日はですね、YouTube の広告の裏側について、赤裸々にお話ししていこうかなと思ってます。例のごとく、ノーカット、ノー編集で、えー、もうね、自分の本音をお話ししていこうと思うんですけれども、月10万円稼ぐための YouTube の運用について、今日話すんですが、実際 YouTube やってみて分かったんですけど、 まあ難しいんですよ。世間的には YouTube って稼げるだとか、好きなことを仕事にしていくっていうの、YouTube って結構いいんじゃないかって思われてる方もいらっしゃると思うんですけど、やってみると超難しくて。で、以前僕の YouTube でも、あの、YouTube の広告収入はいくらですっていうふうに公開してるんですけども、そんなに稼げるもんじゃないというのは僕がやってみての感想です。もちろんジャンルにもよりますし、もちろん配信してる内容だとか本数によっても全く違うんですけれども、全然ね、そんなね、 甘く簡単に稼げるようなもんじゃないと。じゃあ実際に月10万円稼ぐんだったらどんなことをしますかっていうのを僕はやってきたなりの裏側の部分をお話ししていこうかなと思ってます。でちなみになんですけれども YouTube で稼ぐ方法って大体2パターンっていうふうに言われてます。1つが Google の広告ですね。 例えば僕の動画で、その動画の初めに広告がついたりだとか、この辺にバナーがついたりしますよね。これが Google の広告っていうふうに言われています。a d セ s e n s e っていう広告があって、それをクリックすると、えー、僕に収入が入ってくるっていうような感じです。で、その、えー、詳しい内容については、まあまあ、その規約がありまして、なかなか大声には出せないっていうのが皆さんもご存知かと思うんですけれども、僕もなかなか言えなくて、YouTube 以外の、えー、ブログだとかで調べてみると結構出てくる。 内容になってます大体あの、1再生 0.1 円から1円とか、えー、10円だとかっていうような、えー、還元方法で計算してるっていう形で、えー、皆さん言われてます。例えば、あとは、えー、1登録1円の、えー、運用がされてるみたいな感じでですね、<笑>計算していくっていうような感じです。で、2つ目、二、えー、つ目 の, あの収入ポイント何かっていうと、企業側さん、企業側からの案件広告です。 これ、例えば YouTuber の方が何とかのアプリ、ゲームのアプリを紹介してて、ゲームのアプリを紹介すると収入が入ってくるみたいな。それが1登録1円だとか、あとはあの YouTube のチャンネル登録者数に比例して1円でっていう風な形で売買されてる、100万登録の人が1本のゲームを紹介すると100万円の案件が入ってくるっていうような感じのやり取りになってるっていうのが現状です。 実際僕の動画だと大体7000とか8000登録なんで今のところですね。そんな8000円ぐらいの収入にしかならないと。で、まあやったとしても大したことないじゃないですか。一本ね、わざわざ動画を作って8000円の収入になるんだったら、それだったら別 の, あの自分の お, おすすめのアイテムを紹介した方がいいですし、ということで僕はもうほとんど、というか一回もやったことないですね。一回も案件をやったことないです。<笑>ただ僕はあのブログをやってまして、 ブログでは結構案件だとか取材の依頼があります。ただ、取材の依頼って結構なんかグレーなところがあって、僕は必ずタイトルに PR とかっていうふうに、広告ですよ、PR ですよっていうのお金をいただいて、えー、広告出してますよっていうふうにやるんですけど、これやらない人がいるんですね。僕ちょっと最近知ったんですけども、むしろ企業側さんからこの PR 表記を外してくださいっていうのう依頼があったりだとかして、あれなんでなんだろうって僕は思ってます。 えー、どういうことかっていうと、例えば僕があの目薬、これ僕今目薬があるんですけど、目薬をいただいて、この目薬を宣伝してくださいねって言われたとします。そういった場合には、そのブログ内だったとか、あとは YouTube のタイトルのところに PR って書かないといけないんですよね。で、取材費として僕があのいただいたものを宣伝する広告代として、取材として仕事として依頼を受けている場合は PR って書かないといけないんですけれども、それを書かなくてもいいだろうか。 書かかなないいいい方がいいんじゃないかっていうような論争があったりだとかっていうの結構あってまあ正直書かない人の方が日本は多いのかなって思ってるんですけど僕はもうほぼをほぼ全部書いてますでそれがあの読者の方にもあの誠実に伝わりますしプラスもう当たり前のことだと思ってたんですけど書かないでくださいっていう依頼があったりだとかしてあそういうこともあるんだっていうのを最近僕は学んだことですで正直 YouTube で稼ぐだとかっていうのは難しいんですけども企業案件だとかえ Google の あのアルセンスを駆使すると収入になるというのがモデルになってますで3 つ, 目3つ目ちょっと隠しポイントなんですけども例えばあの DAIGO さんだとかがニコニコ動画に飛ばしたりしますよねそういった自分の商材を持っててそこから流すっていうのも収入になるポイントになりますで今回の僕の月10万円稼ぐ方法の部分でいくと自分の商品やサービスを持っていた場合にはおすすめですよというところを挙げていきたいと思います<笑> 僕の場合、どんなことを販売してるのかっていうと、えー、オンラインサロンやってますっていうのを結構ね、言ったりしますよね。それが収入のポイントになったりします。月額980円で、えー、オンラインサロン運営してて、メルマガだったりだとか、あとは、えー、オフ会っていうことで、フリーランスの合宿をしてますってい う, ようなことを言ったりするんですけども、そこも収入のポイントになってます。ただ、正直これはもう強制というか、なんていうんですかね、もう、 共感してもらった方だけを招待してるイメージなのでそんな宣伝感覚はないという感じですねなんでその自分がやりたいことを中心に熱量を持って発信しながら共感してくれた方と一緒に仕事をするっていうところでサロンだとかニコニコ動画を販売するっていうのも一つの手っていうところが今回の動画の肝になります で正直 PR だとか PR じゃないとかっていうのも論争があるんですけどもそういった意味でいろんな収入のポイントがあるっていうのが YouTube の面白さですで正直僕の動画では本当にねそんなに収入ないです収入ないんですけども事業の一部としてでプラス僕の趣味としてこれを運用しながら面白いことをどんどん発信していくっていうのを目的にやってます で、これ結構面白くて、僕は YouTube を収入がないのになんでこんなに毎日やってるのかっていうと、一つは、生き方の一つを提案したいっていうのがあるんですよね。僕が会社員時代にもうすごく苦労したというか、もうね、なんか全然面白くないと思ったんですよ。人生自体が。で、まあ正直いろいろと学生時代からあの留学したいだとか、学生ランタン入ったりだとかっていうので、いろいろ活動してきたのに、えー、社会人になって社会人入ったら全然仕事しなくていいんだ、みたいな。 なんか思ってた社会人像と違うなと思っちゃってそのイメージとあ実際の社会人の感覚がもう乖離しすぎちゃってでそこのギャップからあでこれだったら自分でビジネスした方がいいなと思ってでフリーランスになっていざやるとあこっちの生活の方が良かったと僕は思ってるのでそういった生き方の一つを何て言うんですかね提案というか。 こういう、えー、あの楽しく生きてる人もいるんだよっていうのを示したくて僕はね、やってるっていう感じです。なんで、まあ、社会人の生き方もありますし、フリーランスの生き方もあるとでいろんな生き方がある中で選択肢の一つとして提案できればなと思って僕は配信してるっていう感じです。なんで、収入云々ではなく生き方の一つを、あのね、こういう生き方してるやつもいるんだよっていうようなあの履歴書じゃなくて フィルミングというかあの、ね、思い出作りみたいな感覚でやってるのでもう趣味でやってるような感じですでプラスどう何て言うんですかね僕と同じような感覚である人多分おそらくこの動画を見てくださってる方は結構ね共感してもらったりだとかあとはあの僕がつたないね喋りでね喋ってるところを見ながら応援してくださってる方も結構いらっしゃってでプラス僕のおばあちゃんもね見てくださる 見てくれてるんですよ。おばあちゃん全然スマートフォン使えないけど、僕の YouTube と山口桃恵ちゃんの YouTube だけは、あの、なんか登録してくれてるみたいなんで、そういった目的もあって、おばあちゃんが喜んでくれるんで、僕はこの配信をしてるみたいなところもあります。<笑>見てる<笑>っていう感じで、あの、いろいろと動画を作りながら、あの自分のアウトプットの場所にしたいだとか、 あとは自分の応援してくださる方に向けて元気にやってますよっていうのをアピールしたりだとかあとは生き方の一つとしてやっぱり今苦しんでいる人だっていらっしゃると思うのでそういった生き方の一つを提案したいなということで僕は配信してます。全然収入がなくても ちょっとずつね、成長しながら、トーク力もね、一番最初の動画を見てくださったら分かると思うんですけども、全然喋れなかったんですよ。全然喋れないところから、ちょこっとずつ毎日毎日配信することによって、少しずつトーク力も上がってきてるっていうのを、あ、う、の、ん、ね、成長過程を見ていただければなって思っていて、やってます。僕もね、今後、ノーカット、ノー編集でどんどんやりながら、よりエビデンスをつけて、えー、例えばメンタリストの DAIGO さんみたいに本を読んだエビデンスを、 つけて、実際の科学的な根拠を添えて、プラス僕の実体験も添えて、面白いコンテンツをどんどん作っていこうと思ってます。よかったらチャンネル登録していただいて、よかったらいいねボタンを押していただければなと思います。今日はですね、YouTube の収入を上げるための方法、3つのポイントについてお話ししていきました。1つ目は Google AdSense っていうのも皆さんご存知かと思うんですけども、そういう AdSense っていう広告があるとで。2つ目のポイントは何かっていうと、企業案件っていうのがありますと。 企業案件やるときには、僕はまだやったことないんですけど、あ、YouTube ではやったことないんですけども、PR をつけましょうっていう話です。でブログだとかえ、メディアを持ってるんで、そういったところではどんどんどんどん PR っていう、えー、もひ文字を表記してやってますっていうところです。三つ目は、えー、自分の商材を持つ、自分のオリジナルの面白い、えー、アイディアを、えー、販売していくっていうのも、えー、広告っていうのも YouTube の、えー、稼ぐポイントですよって話をしていきました、えー。今日の動画いかがだったでしょうか。YouTube やってみたいと思った方は、ぜひぜひやってください。 てみてください僕みたいにスマートフォン1台 で, でマイクをつけて配信するのも結構ありです。よかったらぜひぜひやってみてください。今日はどうもありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。